どうも、くにです。皆さんお久しぶりです。今回ね。 海外旅行チャンネルのの動画の方をねやっていいいきたいと思います一番最後にね、海外旅行に行きましたのは、2020年の1月に台湾に行った。それがね、海外最後になってるんですけども、現在ね、海外旅行の入国に対して、また帰国に対してですね、規制が緩和してきて、海外旅行に行けるようなね、状況になりつつあるというところなので、このタイミングに伴ってというところでね、一つですね、私の方が気になっ た部分がありりまましたのでで今回すすね動画やっってていこうと思っておりますつい最近ですね私がもう一つのね国内旅行チャンネルというものがありますのでそちらの方でねコミュニティ機能を使いまして視聴者の皆さんにね質問をしました。 コロナがですね、完全撤廃された場合行きたい国はですねどこですかというところで回答の方はねこんな感じでですね東南アジアジが一番多かっったたという形だったんですね。これが1つ目の質問になるんですけどももう1つ2つ目にした質問はですねその東南アジアの中でどこですかとどこの国に行きたいですかとはい、そういう質問をしたんですけどもその質問がねこんな感じになります一つはタイともう一つはシンガポールという形になってます 今回のね選択はこれ5つしか設定することができなかったのでまあこんな感じになってしまったんですけどもタイとととシンガポールが多かっったたいうところだったんですねそこで今回はですねこの東南アジアの中で入国の状況それとね日本に帰ってきたけど帰国の状況まあ手続き関連ね入国の手続きまた帰国の手続きここの部分がね今現在ここがどうなってるのかという素朴な疑問だったというところがあったのでここをね皆さんに共有して いこうかなと思っておりますただですね他のチャンネルでやってると思うんですけども私自身はですねコロナワクチン一回もワクチン接種してない一人なんですねこんなねワクチン未接種の人それで私サラリーマンなのでワクチン未接種のサラリーマンこの組み合わせの条件の時で こんな方がね、海外旅行好きな方。まあ、こういう3つの条件の組み合わせの方が、今現在ね、コロナ感染状況がね、どんどん低迷してまして、入国の状況、そしてね、帰国の状況ですね。これが緩和しつつある状況で、これで海外旅行ね、 東南アジアにね入国並びに帰国ですねの手続きというところをですね情報収集しましたのでそれをね皆さんに共有していきたいなとはい思っております はい。それではですね、国のですね、入国手続き状況、及び日本に帰って帰国になってからの手続き状況、そちらがどうなっているのかというのを見ていきたいなと思います。今回はですね、フィリピンとタイ、ベトナム、これがね、東南アジアの中では近い3カ国っていうところだったので、今回はね、この3つの国を選定して確認していこうと思います。まずフィリピンの方なんですけども、もうフィリピンはですね、すでに一番上のここですね、 ワクチン接種証明書、まあ、英語の記載されたものなんですけども、まあ、2回接種してないと入国ダメですというところなので、ワクチン未接種の方は入れないというところになってますね。もうこの時点でフィリピンはアウトだというのは分かったんですけども、その他の、ね、入国手続きの内容どういうのが必要なのかというのをちょっと見ていきたいと思います。次はですね、入国48時間以内の RTPCR、陰性検査の証明書、英語バージョンですね。もしくは 24時間以内の抗原検査の陰性証明書、英語版ですね。これが必要となります。次はですね、コロナ保険の証明書ということですね。これが3万 5000US ドル以上のコロナ治療を負担とした保険の証明書、英語バージョンですね。これが必要となります。これはでですねクレジットカードで 海外旅行保険付帯されているものがあるんですけどもそれのクレジットカード2枚使えばね3万5千 u s ドル以上っていうのはクリアできると思いますのでこういう形で対応するのもいいんじゃないかとはい、思いますお次はですね、ワンヘルスパスの登録これはフィリピン入国の際の手続きに簡素させるアプリですねはい、それがワンヘルスパスというフィリピンでこういうアプリがあるということになってましてここにですね、ワクチン接種証明書だったり陰性証明書を中に登録して で手続きねオッケーですよと全部終わってますよというもので進めるというこのアプリが必要となります。次に追跡アプリトレースというものみたいです。まあ、これ日本で言えばココアっていうやつですね。ココ同じようなアプリというものになりまして入国後でコロナのね追跡できるために必要だと。 フィリピン当局は言ってますので、まあこれが必要だという形です。まあフィリピン入国の際にはね、この内容が必要となるみたいです。次にフィリピンからですね、帰国、日本に帰ってきた場合の日本の続きがどういう形になっているかと言いますと、ちなみにですね、今これ話してる内容はですね、5月の26日木曜日現在で6月以降にですね、入国した場合とか帰国した場合で説明しております。フィリピンからですね、帰国した時はですね、入国、検疫で 続きのアプリですすね MySOS 入ってることとが必要となりますそして次はですね出国前の72時間以内のコロナの陰性証明書これが必要となりますそしてですねこれ全部終わった後陰性全部問題ないですよとかなりましたら自宅待機はないですと はい、なります。日本の空港に入ってきた時にはですね、入国時の検査というものもあるんですけども、フィリピンから日本に帰ってきた際はですね、入国時の検査はなしと、はい、6月からはなっているようです。次に、タイの場合になります。タイの場合ですと、ワクチン接種証明書はいりません。渡航前、72時間以内の RTPCR 陰性検査証明書の英語バージョンですね。これが必要となります。まあ、ワクチン接種してる方はですね、2回接種 しているる方は不要となるみたでです次にです次ね1万 US ドル以上のコロナ治療をお二重とした保険証明書英語バージョンこれが必要となりましてタイランドパスこれがワクチン未接種の方です。 必要となりますこれはね、日本のですね、mySOS と同じで入国手続きの監査アプリとなります。1万 US ドルのコロナ治療を二人とした保険証明書。これはですね、海外旅行保険二人としたクレジットカード。まあ、これ1枚使えば十分対応できると思います。はい。次に、タイから日本に帰ってきた場合のですね、手続きどうなってるかと言いますと、これはフィリピンの時と同じ内容になっております。 ISOS のアプリが入力必要となりまして出国前72時間以内のコロナ陰性証明書が必要となりますで入国時の検査はないという形で自宅待機もないという、はい、形になってますこれだったらねワクチン未接種の方でのサラリーマンであれば週末行けるんじゃないかとはい 思いますね次にベトナムになりますベトナムはフィリピンとタイよりもめちゃくちゃはいベトナムが一番楽です入、ね、国が1万 US ドル以上のコロナ治療を負担とした保険証明書の英語バージョンこれだけあれば OK ですねはいなのでワクチン接種証明書もいませんし RTPCR 陰性証明書これもねいらないと。 はい、なっております。これはですね、コロナ前とほぼ変わらないですね。基本的にね、コロナ前であっても、海外旅行保険を二人としたクレジットカードを持っていくような形っていうのは、基本的に皆さんやってるかと思いますけども、この状態なので、ベトナムはほぼ同等という形になっております。次に、ベトナムから日本へ帰ってきた時の手続きの状況なんですけども、マイ SOS アプリ、対フィリピンも同じで、出国前72時間 最大のコロナ陰性証明書これも必要となりますそしてですねベトナムから帰ってきた場合は入国時の検査は必要となってましてまあこれが仮にね陰性になった場合であってもですね7日間の自宅の待機が必要となりますそして自宅待機3日目以降にですね自主検査で陰性というのが分かればその時点で待機が終了と、はい、なるみたいですちなみにですね これワクチン3回接種済みの方は待機はないですね。ワクチン3回接種してれば、まあ、スムーズにベトナムから日本へ帰ってきたらこのままスムーズに帰れると。 という形になってます。今回はね、ワクチン未接種の場合での、このフィリピン対ベトナムに限定して確認したんですけども、未接種の方でね、スムーズに行くのは、この3カ国の中ではタイだけという形になりますね。それで今回はですね、このタイに行った時にですね、自由な時間はどのぐらいなのかというところをね、確認していきたいなと思います。はい、内容は次になります。 それはですね、まずはね、フライト情報の方を。 確認していこうと思います。私はですね、関東在住者というところなので、羽田空港と成田空港をね、国際線という形で使用することがね、多いんですけども、どちらかと言いますと、成田空港の方が多いので、成田空港の方でね、行きと帰りの便を、対行きのね、便を確認しました。そこで、大きくね、航空会社と言いますと、エアアジア、それとジップエアですね、この2つがね、5月23日月曜日時点でのですね、フライト情報で、 のですとこの2車がよく飛んでるというところなのでこの2車に絞ってね確認をしてみたところ行きの方ですと7月16日と17日このような感じになってましてだいたい2万円から3万5000円ぐらいで片道の切符ですねという形になっておりますそして帰りも181920と 調べてみました行きはですね、エアアジアの方ですと、午前9時15分から、現地時刻ですと、2時に着くような形で、ジップエアですと、まあ夜ですね、夕方の5時で、夜中の21時45分という形で、行きの便はですね、で帰りですと、エアアジアとジップエアの方はですね、まあ深夜便ですね、夜中の12時ぐらいからですね、まあ翌日の明け方の7時半8時という形で、こちらはね、エアアジアとジップエアは、まあそれほど 時間は変わらないような感じですこんなフライト状況の中で5連休というところの組み合わせの設定で日程の方を作ってみましたその日程作ったやつがね次の内容になりますまずはじめにですねコロナ前の場合でねスケジュールを組んでみましたこちらになるんですけどもまず上に移動ですね成田空港からバンコクに向かうんですけどもこの時はエアアジアの午前中の便で午後に到着という便になりましてこの到着した午後 ですね。14時から19日の夜の便ですね。だいたい6時7時ぐらいにタイのスワナプーム国際空港がエアアジア、ジップエアともに飛んでるという形なので、16時ぐらいにスワナプームに着いてというところまでがね、自由な時間という形で設定しました。移動というところはね、自由な時間じゃないだろうというところもあるんですけども、今回はね、そこ含んだ上でというところで10時間を埋めて範囲を見てみ。 いたとこ17日丸々18日丸々19日だいたい4分の3日の16日は4分の1日という形で合計3日という時間になってますというところですね。 ちなみに、フライトチケットの金額なんですけども、行くは 19,750 円。で、帰りはですね、34,652 円で、合計が 54,402 円と、はい。金額はこのような形になっています。コロナ前の場合ですと、このような形で、まあ、今ね、えー、コロナ禍になった時のスケジュールを見てみるという形なので、コロナ前、 これがね、ベース比較となるので、これをですね、たまによくとどめた上でですね、今のスケジュール見ていくような形でお願いいたします。 お次はですね、コロナ禍の状況の場合、その場合の自由時間はどのくらいなのかというところを確認したいと思うんですけども、もうすでにね、ここに書いてある通り、自由時間は 2.5 日、コロナ禍前は3日なんですけども、0.5 日削られるという結果となりました。ちょっと詳細をね、よく見ていきたいと思います。まずはじめにですね、ワクチン未接種の方はですね、PCR 検査で陰性になった証明書が必要となりますので、 の中にね PCR 検査センターといその後にですね、夕方の便のジップエアに乗りまして、成田空港からバンコクに向かうという形になります。こちらの成田空港内にあります PCR 検査はですね、ウェブで事前予約をしますと金額が陰性証明書の証明書も含めまして2万3000円となっております。当日受付になりますと、2万円ぐらい アップになりまして4万3000円とかなり高価なね金額となっております。こちらはですね事前予約した金額を掲載しております。そして成田空港からバンコクのフライトの10分円の金額は先ほどね紹介しました通り2万5000円という金額です。 話をスケジュールの方に戻しまして、成田空港からバンコクの方に16日初日ですね、着きましたら、その日はね、移動で終わります。翌日17日の朝はですね、帰りの帰国の時、日本の入国の際にはですね、PCR 検査の陰性証明書、こちらも必要となりますので、17日の初日はですね、午前7時から10時の間にですね、PCR の検査を行います。の時間を決めている理由はですね、その日のですね、夜にですね、PCR 検査の陰性証明書を早く もらえるというところで、陰性証明書をもらいましたらね。気持ち的に楽なので移行こうがね。7時から10時に受けまして、当日のまあ夜 pm8 時から10時にまあ陰性証明書を受領しますと、こちらはメールで pdf で送られてくるような形となっております。これがねメールで受容されて、陰性っていう形の pdf のね。証明書をもらいましたら、それを受信した pcr 検査の解除の方に行きます。と印刷した pcr 検査の陰性証明書の用紙ももらえると、これは無料となっている。 別した理由が1500バーツという形で、バンコクではね、最安の PCR 検査の場所となってるようです。日本円にしますと5500円となってるみたいです。 そしてスケジュールの方に戻しまして、ずっと18日も丸々10時間、19日はですね、午前は10時間、で、午後はですね、空港着が6時と、この時点でもう帰りますと、えー、ここまでで大体 2.5 日という形で見ております。その後はジップエアで、まあ、深夜便に乗って、翌日20日で朝8時に到着と。 はい、そういう形になってます。金額の方なんですけども、行きの PCR 検査、帰りの ZIP エアのところまでトータル含めますと、金額 88,111 円と、はい、こういう金額になってます。コロナ禍前の金額はですね、約5万5千円でしたので、ここの時点でですね、3万3千円、金額高いと、えー、自由時間は3日 コロナ禍前は3日だったんですけども、コロナ禍の状況ですと 2.5 日で 0.5 日削られると。コロナ禍前と後でこんな感じになっております。最後にですね、まとめとなります。こちらのですね、コロナ禍前、コロナ禍と。 はい二つになるんですけどもまず上ですねコロナ前の段階ですと10時間は3日ですとそして合計金額フライトの行きと帰りの便の金額が 54,402 円となっておりましてこれをですね1日あたりの自由時間として換算してみてみますと 18,134 円という金額になります次はですね この中の状況ですと、自由時間は 2.5 日と、合計金額は PCR 検査、行きと帰りの金額がね、フライトの行きと帰りの金額、合計という形になってますので、 円という形になってますこれも上と同様にですね、1日あたりの自由な時間の費用がね、どんな形になりますかと言いますと、1日あたりですと 35,244 円と、約ね、コロナ前の時と比べると倍ぐらいの金額になってます。1日あたりにかかる自由時間のコストが倍になる。 とというところでこれはですね、見ていらっしゃる視聴者の皆さん、個人個人にですね、上がいいのか、下がいいのか、感じ方が違うと思うので、どうなのかっていうのはちょっと言い難いという部分があるんですけども、コストをね、一番、まあ、従したというところで見てみますと、まあ、まだね、コロナ禍前の状況にはね、なってないかなと。陰性証明書のね、食費用のこところが大きく影響されてるというところがありますので、まあ、これがなくなれば、ね コロナ禍前の状況と同等になるのでそこがね大きな差が出てしまったんじゃないかなとはい思いますねはい皆さん今回のね内容いかがだったでしょうか今回はね フィリピン、ベトナム、タイをね、確認しまして、ワクチン未接種のサラリーマンの方ですと、6月以降ですね、タイだったらですね、10時間長く取れるという形で行きやすいという状況でして、タイに着いてからのね、滞在時間はですね、コロナ前とコロナ下の状況で、まあ、比較してみますと、日数的には 0.5 日半日の差になりまして、そして金額的には3万3000円ぐらいの差が出てしまう。 というところにに結果的には分かかったかと思いますます、あ、この内容でね、タイに渡航するかしないかは、人によってね、えまあ、これだったらいいんじゃないか、ちょっとね、金額かかるなちょっとこれだと行きにくいなと、と思う方もいらっしゃるかと思いますので、これをね、参考に行く、行かない、決めるのもいいんじゃないかと、はい、思います。私もですね、この結果の内容を踏まえまして、検討していこうかなと、はい、思っております。 今回の動画参考になったと思いましたら、グッドボタン、高評価ね、えー、よろしくお願いいたします。それと下にチャンネル登録もございますので、これもね、ぜひともよろしくお願いいたします。それではね、また次回の動画作っていきたいと思います。楽しみにしていてください。それではまた、バイバイ